こんにちは、あいです昨日、えっとインスタグラムで恋愛についての悩みとか相談っていうのはありますかっていうのを募集して今日はそれの回答をやっていきたいと思います横には恋愛マスターのお姉ちゃんと一緒にいます<笑>質問返ししていきたいと思いますはい、じゃあまず1問目えー、っと恋人ができたことがなんか困っています出会うためにはどうしたらいいんでしょうか いやなんかそこでなんか妥協して別に気に入ってない人と付き合うっていうのって絶対後々うまくいかないことになると思うあ本当にこの人いい人だなっていう人ができるまでとりあえずその出会いの場にめっちゃ行く、うん、あと私は、うん、とりあえず同性の友達からの紹介が一番信頼を受けるからね韓国の方が朝めかけた時にまた自分を振り向かせる方法 韓国人の男は本当にハンターい、うん、追いたくて追いたくくててだからちょっと多分韓国人の男性をもう一度振り向かせたいんだったら多分もう我慢して自分の気持ちを押し殺してちょっと焼けもちとか、ね、焼かせたりそうだね余裕を持たせたら多分ダメなんだと思うそうだね、うん、好きな人には好かれないって言ってみたいなそれもねさっきのお話の延長線じゃないけどきっと好きだから多分こう。うん 追いかけぐいぐい言っ、ね、ぐ い, ぐい言っちゃうと多分男の人はハールなんだから引きの時間もやっぱ大事なんじゃないかなと思うそれも我慢できないけども本ほんとにもうとにかく先を見てもう我慢して、うん、あこれを我慢今日我慢したら明日来るだろうっていう希望を持って我慢するしかないね、うん、攻めの姿勢じゃなく街の姿勢で攻めの姿勢じゃなく街の姿勢で 人にデートを2回ドタキャンされてて半年連絡も取ってません諦めたほうがいいのかな諦めるっていうか待つことないんじゃない待たないで他の人とかいろいろ見ながらそう他にいないんであれば、まあ、その人にまたアクション起こしてもいいけどそうそ う, そう同時進行でいろいろちょっかい出し続けると、ね、あと、うん、LINE の, あのトップがサギぐらいに入てるのとかにすると結構男の人連絡してくれる人いるよね<笑>そういう人本当やった<笑> <笑><笑>あのプロフィールをさ更新するとさタイムラインに載せられることも、まあ載せられるし、うんうん、やっぱちょっとこう目の中にこう入るっていうね半年ぶりに「あれなんかかわいくなっ て, 言ってんじゃない?」みたいなタイミングとか「忘れられない恋の経験ありますか?おめで」<笑><笑>え全然今もう絶賛そんな感じだよね<笑>そう初恋が終わってからもうその辛さを経験したくない でこう誰にも心許さなかったりしたんだけどまたちゃんとね恋愛することになってまあどっちみち時間が忘れさせてくれるのも分かってるので時間が経つまでまあ苦しくてもね時間が経つまで待って、うん、いろんな人と出会ってっていうことをしてればまたうん楽に、うん、なるんじゃないかなと思います<笑>。<笑>恋人かからの連絡はありですかなしですななしし、no. ハハハ一回終わっちゃった人とどうしてなればんの連絡も取んと思しかも連絡取れるような中だとさ余計さ忘れるのにも時間かかると思うし確かにやっぱもう別れるんだったらきっぱりもうその人から立つ。 だって先ないじゃん連絡してもその人とねその人に自信がなくなった時に俺のこと好きだった女にもう一回確認したいらしいな楽な方に来んなよ<笑><笑> そ, う そ, う そ, う<笑>それはその時だからね好きだったらその時だ今じゃなくてその時の私があなたのこと好きだっただけでねお互い年頃で性欲の高い時期でも男女の友情は成立すると思いますかせーのしまー す, しまーす、えー お互いいい性欲強い時期ってどういう時代なんすか<笑>えするんだ私はする唯一する人はいる2人で「じゃあコーヒー飲もう」「久しぶりに会ってコーヒー飲もう」って言って「うんまあ、最近元気なの?」みたいなのはありなんだけど、うんねうん、なんかそこに例えばお酒が入ってきたりとか 100% の友情っていうのは成立しないと思う、うん、えー、私は全然あると思うでもなんかまあ肥満な時とかお互い友達紹介してよみたいなスタンスだから。うん でもなんかもうご飯食べたりその近況報告見たり し, たりしてもーあーでも人による本当にでしょそれは人によるんだけどだしそういう男友達てことの方が少ない、ね、少ないよね多分新規の男がでそれはめっちゃ難しい確かにそ1人、ね、学生時代の友達なら あ, あーそうだねデート何回目で告白するべきですか何回目ぐらい私はいいって思ったらもう1回目にいいよっていういいう ん, うん、うん 付き合う気ななかかったら相手感ないんでけどまあでもその付き合うためにもっといろいろ知りたいて知ってから付き合いたいっていう感じなんだないお互いのその感じを見てあこの人今全然興味ないんだなっていうのに告白するのはちょっとねチャレンジャーだね。 どうしたら彼女ができますか男の人ですね男友達は私は大事にした方がいいよって言いますね、うん、でもなんか彼女欲しがってる人ってなんかすごいこうこだわりあー確かにみたいなのがすごい強い人そんなにこの子なんかなって思う人のいいところを見つけたりしたらね、うんうん、そうだねまああとは<笑>いろんなね出会いとかをね彼氏は欲しいものの好きな人ができない女の人ですね うん、好ききななな人ででいいいいかでも別にいいんじゃないそれい私もいいと思う、うん、でも彼氏欲しいんだそうなんだよね彼氏が欲しいんだけど彼氏候補になれる人がいないってことねそうそう、うん、なんかめっちゃいい時間だと思うえそうフリーを楽しむのも大事だし逆にその時間があったらもっといい人と付き合いされるそうだよそうだよ。素敵な出会いが待ってるんじゃないかなと彼と別れたけども悲しくないの好きじゃなかったのかな 別れたけどまあ次の日から別んともねとかなんかな、ね、いい出会いだったんだなって思えるんであればそれも全然いいと思う。彼氏に二股されてたらどうしますか？でもう本当にいらないよねそんな人。いらないなんて思えないから苦しいよ。そうだよねだよ。私にもなんか原因あったんじゃないかなと思う。思っちゃうよねもうでも ね, そ う, うねそういうわけじゃないんだよ。 そう全然関係ないそのわったんだろう、ね、そう罪ないマジで。 ドイツ在住のの台湾人の彼女がいます離れていても楽しめることって何かありますかつらーいねえ会いたいよねそのテレビ電話とかそうだ、ね、写真送り合って思い出話したりと か, だから逆になんか今 SNS だからこそ手紙送り合ったりしても楽しいかも、ね、あ確かに、ね、あ素敵それをすごい待つ時間も楽しいしマルテインさんで気になる方がいるんですがどのように声をかければいいですかね いい な, ーいいなー<笑>私もなんかスタバに気になる店員さんがいるんですけどっていうの見たことあるのツイッターがんか、うん、手紙とか渡して「うん、えっ昨とか思われたらさ「え思うかな?」「また手紙のやつ来た」とか言われることになったら<笑>もう二度と行けないじゃんか<笑>確かにあっ そ, それで、ね、そしたら<笑>カフェの同性の店員さんとまず友達になるっていうのを見ただ、ね、からじわじわ行くっていうのを見た<笑> でもやっぱでも常連さんって結局顔絶対に働いてる側は絶対覚えてるからみんな知ってるよねみんな知ってるから、うん、そうだねその作戦が一番いいんじゃない教習所卒業しても共感マジックは解けませんそもそもマジックなのか否かも分からず悩んでいます教習マジッうえそうそうそう、でも分かる分かる先生好きになったことあるない 少なからず絶対先生マジックも教習所先生マジックも絶対にあると思う、うん、あると思 う, と思う今まだ学生だからやっぱこう大人にこう出会う機会とかも少なかったりとかさかっやっぱ社会に出て本当にいろんな大人とかいろんな人と関わるとやっぱ自分も成長していくっていうのもあるから二十歳になってまたその時じゃあ例えば先生から連絡来ましたそれはどう感じるかはその子、うん、あでも違う。 質問が迷惑でしょうか迷惑じゃないでしょうしいよそんなのだよ、ね、嬉しいよもう一人の方は教習所マジックなのかああ分からないってそれはまあマジックですだよ ね, ねマジックですね私も店長マジックあったもんねあっ た, よ、ね、あったけど私が二十歳それこそ本当に二十歳になって店長に会ったのそう、うん、私の綺麗な片思いの思い出として、うん、しまっておきたかったなと思って、うんはい、れ絶対あると思う、はい、だから絶対にそのマジックから逆に解かれない方が、うん うん幸せだよ、ねえー、幸せだと思う、はい姿しなな顔も も, 顔も、も性格見くい本当に愛は願うべきなんで<笑>え、そんなんで嫌われるんであれば私はそ う, そういう人は嫌わないんだけどあまりにもからすぎて<笑><笑>お姉ちゃんながらになんか<笑>見たくないぐらい<笑>引く<笑>引く本当に私願うひどいけど気あんまり気にしたなと思うない何<笑>なんでこんなに人間って崩れた顔できんのって。<笑><笑> そういうのをいとおしいってこう思ってくれる人が絶対にいるはずだから、うん、そうだねなんか作った自分が本当の、ね、自分になっていくこともあると思うからこの人の前ではいい子でいられるなって い,、うん、いい意味でね。ねあはははいはい、はい 自分が別に大丈夫であれば別に作ればいいけどそれが面倒くさいとかめっちゃストレスになるんであればもっていい人いるよね自分の素をまあでもその相手に素を見せてみて微妙だなって感じの反応であるんであればまたいい人いると思うしパワーもしています相手は彼女いるかも私ギリギリまで彼氏彼女いるの?」って聞かない方がいいと思うなんだろういるって言われたらもわりになっちゃった 早くやった後にかっえっ彼女だのねだまし目的取ってよ<笑><笑>彼女いるかいないかぐらいの関係であればそこからまだね距離の縮めよう全然あると思うしもう少しこう距離近づけてみたら全然微妙だなこの人と思うこともあるし、うん、人を深く好きになれません最近は興味が持てないです結婚適齢期なので少し焦っていますな い, ない結婚相手として第一で考えてみるなど こう視点を変えてみるのも結局さ深く恋愛して結婚したからってうまくいく、ね、そうよそうよなんか冷静に見れていいかもね、うん、逆に恋愛って本当ももくっていうかさそう本当全部よく見えちゃうからう冷静に見れなくなっちゃうからそのぐらいのねお彼氏に愛されてるか不安になりまますす愛愛愛ちゃんはどんどななことに愛を感じますか愛されてないんじゃないかなって思わせないことが一番大事なポイントであって男 の,、ね、男の人もまあ女の人もそうだけど。 彼女が言うセリフで意味がわかんないのが私のこと本当に好きっていうことなのであね、うん、男の人好きで愛してなかったら一緒にーみたいにいみうい、ん、うのを、うん、見たりとこはやらへんけどだからそういうことをあんまり考えさせないように努力してほしいよね彼が<笑>でも「来て」って言った時に来てくれたり「会いたい」って言った時に会ってくれたら、うん、なんかまあそれだけでそうだね愛を感じる、うんうん、なんかその時「めんどくさ」みたいな感じでやられたらそれが一番 なんか私のこと好きじゃないかなと感じちゃ、ね、会るのに合わないってやつ。そ、まあ、うそうそう。でもさ、男の子って絶対ゲームやりたいときもあるし、友達飲みに来たりとあるじゃ、うん。みんな考えることだけど、うんうんうん。女の子私たちもね。はい。恋したいです。恋したいです。恋しましょう。<笑>私もそうだけど焦らずね。<笑>あいい恋愛みんなでした、はいね、はい。まあ今日はお家で取れるこう恋愛相談っていうふうにしたんですけど、皆さん本当にコロナが結構深刻。 な状況なので、なるべく外出を控えて手洗い。以外もしっかりしてね。健康にということで、皆さん今日も動画ありがとうございました。姉ちゃん、あ<笑>動画見てくれてありがとうございました。れいちゃんも来ました。<笑>ではね。また次の動画で会いましょう。汗だくになっちゃった。<笑>